であ と,、えー、と残りの時間では、えー、と次元に関する性質をいくつか取り扱います。えー、とまず最初に、えーとえー、と説明します性質はですね、そのベクトル空間が有限生成であることと有限次元であるということが同値だという話でして、でまあ、一応教科書にもあの。 出てはきていると思うんですけれどもま あ, あの一応、まあ、こういう同値性っていうのも数学ではよくあの議論の対象にしますので、まあ、それをどうやって示すかっていうのもちょっとここで紹介しておきたいと思います。えっ、ー、と同値だっていうのは両方あの両方両向きや矢印が成り立つそうですねだからベクトル空間が有限生成であれば有限次元だし有限次元であれば有限生成であるってそういうことですね。 ですので、同値であることを示すには、基本的にその両方が一体系統とが成り立つということを順番に示すわけです。で最初に、このスライドではその、V が有限生成であれば、有限次元であるということを示します。で、その最初の方では、V が有限生成であると仮定しまして、そうしますと、有限生成ってことは、そういう生成するベクトルがありますから、 それを X1 から XN としましょうとで、えっ、ー、と、そうするとですね、この x1 から xn っていうのは、与えられたときには、それが線形独立であるとは限らないんですけれども、でまあ、その中からですね、先ほどの例題の計算のようなことを行って、この x1 から xn の中から線形独立のものの組み合わせを選び出すことができます。そそうすると、うん、その まあ、線形独立な、ね、最大個数の組が実は V の規定をなすことがわかりますのでこの時点で V は有限次元であるということが言います。というのがその有限生成から有限次元を導く証明で逆に有限次元であることから有限生成を導くというのはより簡単でもし有限次元 V が有限次元であったとしたならばその X1 から Xn っていう有限このあの V の規定があるはずです。<笑>そうすると、えー、と規定の定義からこの X1 から Xn で V は生成されてますから、えー、と V は有限生成だということは導かれます。まああの教科書の定義に比べればまあ割と簡単な議論かもしれませんけれども、まあこういうですねあの簡単な議論もちゃんとあの。 それまで習った定義を積み重ねて導くことができますのでちょっと皆さんも確認してておいいください、はい、それからですねもう一つの性質なんですが規定の変換行為列について述べておきます。これはですね定理 6.4 から導かれるというか定理 6.4 の記述を使って表しているものなんですけれども。 えー、定理 6.4 の内容をもう一度思い出します。えー、と定理 6.4 ではですね、えー、V1 から Vn っていうのをそのベクトル空間 V の規定としました。で、えー、それから、えー、と W1 から Wn っていうベクトルがですね、同じ N 個のベクトルなんですけど、えー、V1 から Vn の, あの線形結合で書かれているときに、えー、とまあ次の3条件が同値だっていうのをあのやったわけですね。で <笑>でまあ、ここではその w1 から wn もこのベクトル空間 v の規定だったとしましょうそして w1 から wn っていうのがその v1 から vn を使ってこういう形で表されていたとしますであとこのですねこの線形結合のまあ係数を並べて作った行列をこんなふうに並べて作った行列をまあ a としましょうでこの時に 実はですね、この w1、例えば w1 っていうのが、まあ、v1 から vn のこういうその線形結合で表されていたんですけれども、あのこれをですね、その行列とベクトルの積で表すと、あのこういう形で表すことができます。えー、と左側に、えー、と v1 から vn を並べて作ったあの行列ですね。これは行列です。なんでかというと、この v1 から vn というのはもともと列ベクトルですから、 列ベクトルをこうバーッと行で並べていけけば行列になるわけですねでそれをに対してこの a11 から an1 っていうこの線形結合を作ったこの係数をこう縦に並べた列ベクトルをあの右からかけるとこういう形でそのこの線形結合を表すことができますここまでいいですかねまずこれを押さえておくとで w2 についても同じように えー、とこうやって線形結合で与えられたんだけど、この実はこの線形結合の係数を縦に並べて、で、w1 から wn のベクトルを横に並べた行列の右側がかけることで、あの、表すことができるというわけなんですね。で、同様にして、まあ wn まで同じような形で表すことができます。で、そこで次に何をやるかというと、この w1 から wn っていうのを、 今度はあの左から順番に並べるんですねそうする と,、えー、と一番左側第1列っていうのが、まあ、W だったんですがこれが、えー、と V1 から Vn を並べた行列に、えー、このですね第一列この行列の第1列をかけたものだったんですけれどもこれを同じように、N、W1 から Wn を N 列ですね並べると。 左側からかけていた線形結合の係数がこんなふうに行列になるんですね。で実はこれが先ほど最初に定義したこの A という行列に等しくなったわけです。ということでと、まあ、この関係を見ますとその最初に V1 から Vn というそのベクトリ空間の規定が与えられるきにそれを W1 から Wn に変換したということ。 ことを表していますでそしてその変換には、えー、この V1 から Vn という規定を並べて行列を作ってでそこにその線形結合をで使った係数を並べた行列をあ線形結合で並べた係数を並べて A という行列を作ってそれをかければ左側右側が書ければよいということで こ, れをこの A をですね規定の変換行列というふうに呼びます。 こういう仕組みでその実は行列 A というのを準備したということに注意してください。一応ちょっと非常に簡単な例題ですけれどもどんなふうにその規定の変換が行われるかというのを示しましたのがこのスライドの例です。これは R2 ですから実数の2次元の数ベクトル空間なんですけれども まず最初には、こういう10と01っていう形の規定を取りました。ちなみに、今回スライドに書きませんでしたけれども、教科書にちょろっと書かれていることとして、この10、01っていうこの形の規定を標準規定と言いますので、あの後から言われることがあるかもしれないので、覚えておいてください。で こ, れをですこれに対してですね、その右側の規定の取り方は、こういう規定の取り方をしました。とりあえず えー、W1 は -10 と、それから W2 は 1-1 ということで、この W1 と W2 がこの R2 の規定になるっていうのは、まあ、多分パッと見てもらってわかるかと思いますけれども、でその規定の変換っていうのが、実はこのように書くことができますっていうのは、その先ほどの内容ですね。W1 と W2 が X1 と X2 にこの右側がこういう。 行列をかければよいとで、まあ、今回はたまたまそのもともとの x1x2 X1 は標準規定でしたからあのこの変換行列っていうのがこの w1 と w2 を並べたものそのものにはなっているんですけれども、まあ、一般の規定の変換もこういう形で書けるということに注意してくださいいいここまでいいですかはい。 えー、ということで、まあ、他にもですね本当、あのー、はもう少し前へ進もうかと思ったんですが割とあの分量が多かったので今日はここまでにということにしましたしたいと思いますで今日はあのベクトリ空間 の, あの次元ということで、えー、とまず次元の定義をやりましてそれから、えー、規定と次元の計算例について示しましたで、えー、と次元の性質として、あのーまあ、大きなものではその規定の変換行列について説明しました えー、それで、ああ次回なんですけれども、次回の予定ですが、ベクトル空間の次元の話がまだちょっと残っておりまして、これもあの大事な話なんですけれども、規定の拡張ということについて話をしたいと思います。次元の話が済みましたら次は、教科書ですと、セクション 6.4 の部分空間の和と直和の話、それから部分空間の和の次元公式という話に進みたいと思います。 えっ、ー、と、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、それではひとまず今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。